インンクチャンネルははい、皆さんこんこにちはバーチャル YouTuber の神のインクです突然ですが皆さん G1 カードって知ってて知ますか実はこれ12月14日に新登場したマークカードなんです一言で言うと G1 レース専用のマークカードになってるんですね通常の緑のマークカードと違って。 名やレーース番号ののマークがが不要なのがポイントで使い方はとっても簡単馬券の種類買いたい馬の番号金額この3つをマークするだけあとは機械にお金を入れてこのマークカードを入れるだけなんですというわけで今回は12月15日に行われる朝日杯フュューーチュリテティステークスクこちらの馬券を実際に買ってみました 今回はスタッフさんにお願いしてウィンズ交楽園で馬券を買ってもらいましたありましたこれが G1 カードですね早速買ってみましょう フューチュリテティステークスク私が買ったのはレッドベルジュールとペールエールの単勝そしてレッドベルジュールからペールエールサリオスウィングレイテストへの生まれん最後にレッドベルジュールとペールエールのワイドこんな感じで簡単に買えちゃうんですねこの G1 カードは12月14日から。 山競馬場阪神競馬馬場場阪神ウィンズ札幌ウィンズ後楽園ウィンズ新宿ウィンズ梅田ウィンズ難波で先行導入されます注意点は G1 レースのない州や地方競馬施設馬鹿投票では使えないということですね年内は今回購入した朝日杯の他に有馬記念とホープフルステークスで使うことができるので特に アリマ記念を現地観戦しようと思っている方などはぜひとも使ってみてくださいそれじゃまたねーチャンネル登録よろしくね